ブラック解放同盟全国連合会略称全国連からまた質問状が来ましたえ。全国連っていうのは解放同盟とは別団体です。知らない方はブラック解放同盟全国連合会全国連で検索してみてください。で、次元社宮部達彦への公開質問状、カッコ3の3。 2022年2月28日。で、これね、3月15日までに回答をしてほしいそうです。この文書書いたのは鳥取市出身の役員だそうですね。全国連の役員だそうなんですね。この文書の中でね、自分は段階世代だって書いてるんで、段階世代って言ったら今もう70歳ぐらいじゃないですか。だから70歳ぐらいのおじいさんなのかおばあさんなのか知らないけども、この文書書書いてるっていうふうに考えてみてください。3月15日でしょ、回答が。 これね、前回の質問が来たのが去年で、で、僕、去年のうちに回答を返したんですよね。で、それから2ヶ月ぐらい経って、こうやってね、また質問を起こしてきて、で、今度は3月15日に答えろっていうことでしょで、非常識だと思うんですよね。3月15日って言ったらもう世の中では、確定申告の期限なんですよ。 だから、70歳ぐらいでしょ僕より20年以上長く生きて、なんかよくこんな非常識なことするなと思うんだけども、まあ僕はちゃんと回答を返しとこうと思います。内容なんですけど、またやたらとね。 宮部多数区は被差別ブラク民ではないっていうことにこだわってるんですよ。もう異常ですよ。ちょっと、ちょっとこれは精神的にどうなのかなと思うんだけども、鳥取市高草中学校区域の被差別ブラクの出身って書いてあって、まあ高草中学校区域っていうことは多分古見かなと思うんですけどね。ちょっとね、宮部は、機団体はなぜ被差別ブラク出身にこだわるだろうかと問題にするがっていうか、 実は宮部、己は久々別ブラックミンではないと強烈に自覚している。とか言ってね<笑>ま。まあまあまあまあ、このね、またね、こだわってるんですね。で、それで質問なんですけども、私の実家でも、鳥取市では童話と思われてるらしいあ。まあこれは僕はね、前に言ってたことなんだけども、童話ではないということが前提になっているのではないのか。答えよ いや、これは、童話と思われてるらしいっていうのは、童話かどうかわかんないっていうことが前提なので、それが答えです。で、父親、教会の引き方がいい加減だから、うちでも申請すれば同和年面が受け入れられると言っているが、ここが明らかになることは、父親が差別部落ではないと自覚しているということだとかって書いてあるの 宮部達彦自身は被差別部落出身だと聞いたことがあるかどうかあれば何歳頃誰に聞いたのか答えを僕は30歳ぐらいになってから上原義彦に聞きましたね。それより前はどこが被差別部落なんていうことはですね、表だって誰も言わないんで、分かんなかったわけですよね。 父親は被差別ブラック出身者なのか、母親は被差別ブラック出身者なのか、それは下町の移住所本籍を置いてるら被差別ブラック出身者ってことになるでしょ東京地裁がそういうふうに判断してるし、ブラック解放同盟の中央本部もね、そういう前提であの公正証書を出して主張したんだから、ま、それで解放同盟は自分は被差別ブラック出身者でありって言って答えてね、それを証明するものとして、その全国ブラック調査の地名が自分の住所本籍だっていうことでね、判断してるわけだから、 うん、だから被差別部落受信者ですよね。まあ文句があったら外法同盟の中央本部派と裁判所に行ったらいいんじゃないですかっていうことです。宮部は同和減面を受けたいと思い被差別部落に隣接していることを期間として同和減面を申請している。うんうんと。で、それでまあいろいろ書いてるんですね。ここになんかね、えー、段階世代の一人で、なんか東条隆の本を読んだとか、いろいろ書いてあるんですね。で、質問は何かっていうと、 えー、宮部は自分が童話減免を申請して通らなかったことを逆恨みし、歪んだ差別感情を増幅させ、部落を晒す行為を続けているのではないか。僕は部落を晒す行為を続けたのは、2009年ぐらいかなまあ、晒すっていうかね、隠さないっていうふうに決めたわけですね。なんかもう、毎回ブログとかでね、不正人するのめんどくさいしね、なんか全く意味がないっていうことが分かってきてね。 でそれは童話懸念を申請したのより前の話なんで、時系列からするとあの因果関係はないですね。だから逆恨みをしてっていうことは全く関係ない話ですね。ブラック差別は童話事業を受けるかどうかの問題ではなく、身分的差別全体の問題であり、誰もが苦しんだ経験を持っている。まず誰もが苦しんだっていうのはまず前提として間違ってない、間違ってますよね。別にほとんどの人は苦しんでないと思いますね。 宮部は被差別ブラック民だというが、どんな苦しみ悩みを持って生きてきたのか、別に、あの、苦しみ悩みを持って生きてきてないです。差別によって命さえ失った被差別ブラック民も多い。本当に残念にならないが、私の中学時代の友人である、エッチ君は、とか言って、やたら自分語りしてるんだけど、エッチ君って唐突に言われても知らないしねあ、あなたの脳内のことなんて僕わかんないから、大阪中央郵便局で自死って言ったって僕知らないんで、 その人に物事を伝えたいんだったら、エッチくんじゃなくて、まず本名を出してね、その人はどういう立場でどういう風な関係だったのかってもうちょっと具体的に言わないと伝わらないと思います。これで伝わるか、伝わると思いますかねあの、わかんないです。だからそこまで追い詰められるサーブラ部落出身者がいることを考えたこ と, たことがあるかっていうから、まあとにかくこの、 エッチくんが何者なのか分からんし、うん、考えたことがあるかって、その被差別ブラグ出身者がエッチくんなら、そんな人知らないですから、知らない人のことを考えようがないです。 で、宮部が今やってることはインターネット上に差別部落を晒すことであり、差別によって命を絶つ人がいるかもしれない深刻な問題だ。絶対に許せない。宮部はどう思うか。だから命を絶つかもしれない深刻な問題だったらもうね、命を絶ってる人がいるわけですよ。全国部落調査公開したのは2016年ですからね、もう6年経ってるわけだから、命を絶つ人がいるかもしれないっていうんだったらもう命を絶ってる人がいるはずなのに、いないっていうことは、 あなたの考えが間違ってるっていうことでしょっていうことです。だから、まち、あなたが間違ってるっていうことが今まさに証明され続けてますねというふうに思いますえ。鳥取市下味の A 地区の人たちは誇り高くブラック解放運動になってきたとかってなんかいろ地元のことを書いてるんですけどね。なんか、えー、下味の A 地区の民衆は赤池助左衛門を中心に豊臣秀吉の軍勢と戦った誇り高き 民衆だったのである、鳥取の被差別部落はこの下味の英地区を中心で書いっていろいろ書いてるんだけども、下味のの東側にある下味の神社を知っているか、被差別部落下味のの起源について見聞きしたことがあるか、どう思ったか、下味の東、仙台側の下味の神社は知ってます。あの、大きな木があるところです。はい。知ってるところが行ったことがあるので、というか何度も前を通ってるんでね。で、 シモアジオの起源についてだけどは、あの、国立国会図書館がね、稲葉市っていうのを公開してます、インターネットでね。それに全部書いてありますね。で、ここにね、赤池捨て財務を中心に、豊臣秀吉の軍勢を戦った誇りたたき民衆ってあるけど、そんなこと書いてないですかね、稲葉市に。一応、赤池捨て財務は確かにね、えー、秀吉の鳥取城攻めの時にまあ戦った武士なんで、それが村の 主だったっていう風に書いてるんですね。ただ、その、下味野っていうのは、この、江田村に限らず、下味野全体が、秀吉と戦ってるんですよ。あの、下味野の、えー、本村の方の昭屋も、元は、あの、なんか、どっかのね、山城の城主で、えー、秀吉と戦ってるんですね。だから、まあ、民衆が戦ってるかどうかわかんないけども、別にその、あの、赤い手スケザイモンに限らず、あの辺りは多分、あの、 戦ってますよ、秀吉と。だから、これ書いてることが間違ってると思いますね、えー。なんかね、そのことが原因で身分返事されたってい書いてあるけど、それは間違いだと思いますよ、それは。だったら、下味のあの辺り全体が、その、あの、枝に落とされてないとおかしいので、これは間違いですね。あの、下味 の, のあの、枝村については、あの岩橋に書いてあるのは、おそらくは戦国時代の頃に解消 か津波ですね。おそらく仙台川が逆流して、それで水に浸かって、あそこに避難してきたっていうふうに書いてあるんですね。だから、おそらくあそこはですね、その解消津波の避難民で、それで、まあ避難民だからね、条件の悪い場所に住まざるを得なかったんで、それで貧困に陥って多分仙民っていうふうに見られるようになったんじゃないか、というのが、多分あの稲葉氏の記録からすると、あの、正しいんだと思います。ということで、 あなたの考え方の方が間違ってるんじゃないですかっていうふうに僕は思います。前田さんは1989年に亡くなり、遺族は意識を継ぎ、市議会議員を務めてるが知っているかその人と話したことがあるか。あ、前田さんっていうのはね、前田利正さんですね。僕の、あの、同級生の、あの、じいさんですよね。前田さん、前田利正、市議会議員だった人、元共産党員なんだけども、解放同盟の役員になってね、いろいろ地元で暴れまくった人です。はい。 親族が市議会議員を務めては知ってるし、話したこともあるんだけど、どんな話をしたのかっていうのも、そは本人に聞けばいいんじゃないですか植田隆治さんのことですよね。うん。だから、どんな話をしたのか、本人に聞いたらいいんじゃないですかその市 議, 会市議会議員に。あの、僕は別に、植田さん、あの、何を話したのか、あの、何でも話していいんで、 別にこの動画とかね、植田孝夫さんに見せてもいいし、僕は別に植田さんがなんて言おうが構わないんで、まあぜひ、その知り会議員さんに聞いてみてくださいっていうふうに思います。私が部落出身者であることにより、一層誇りを持つようになった方が一向一気と部落、被差別部落の起源である。これは石尾義久さんの本に影響されて、で 石, 尾石尾義久さんを知っているか書物を読んだことがあるか、 読んだことないですね。そもそも一生、吉彦、吉久さんって知らないです。というか、この文明を見て思うんだけども、別にね、東条隆の本を読んだからって、あんたが東条隆になれるわけじゃないしね、その、下味野だとか、そのあたりが誇り高き民衆だったからって言ってね、あなたのね、先祖がそこと関係してるかどうかっていうのも相当怪しいですからね。あの、下味野に限らず、鳥取市の部落っていうのは相当人が出入りしてるんですよ。あれでも実は結構。 その、まあ、あの、国安みたいにね、あの、すっごい苗字が分かりやすいところもあるけども、それ以外はもう苗字バラバラだし、まあ、国安にしてもね、その、いろんな苗字が入り込んでるんですよ。だから、どうかっていうことも相当怪しいんですよ、あの、鳥取市は実は。 下町の河川改修とかね船渡しなんかで相当よそからあの人が入ってきてるしだから先祖かどうかっていうのも相当怪しい話なんでその辺りもちょっと踏まえてね考えていただければいいかと思うし別に先祖が偉かったからって言ってあんたが偉いっていわけじゃないん で, で石尾義久さんの本を読んだからって言ってあなたが偉いっていうわけでもないし石尾義久さんのことは知りません。 で改めて問う次元者宮部は何を目的にしてインターネット上に差別ブラックや名前を全国に晒し続けるか。それはもうね、ブラックの研究とブラックの完全解放のために決まってるじゃないですか。鳥取の下味の A 地区の人たちやブラック解放運動の兄弟共に戦う仲間に差別ブラック民ではない宮部がなぜブラック出身者だと嘘をつくのかと問いかけるとようわからんけど、結局金目当てだろう。 この金目当てだろうという地域の意見どう思うか。まずね、島の A 地区って今ないですよ、これ。存在してないですよ、A 地区って。多分、A 地区っていうのもう戦前とか大正時代とかそのあたりの話なんで、今 A 地区って存在してないです、えー。1区、2区、3区、4区っていう風になってます。で、何区の人間かわからないけども、まあ、金目当てだろうっていうと っていうことはですね、その、ドアが金になるっていうことを自覚してるんじゃないですかこれ、ブラック解放同盟全国連合会ね、あの、前に聞いたんだけども、東大阪市から、まあ、約3000万円もらってるわけですよ、解放同盟の全国連が。その金何に使ったのって、内訳出してくれないって言ってるんだけども、答えでないんですよね。 真正面から答えよって言うけど、真正面から答えにはいけないのは、この解放度の全国連じゃないですか東大阪市からもらった3000万円何に使ったんですかね、うん、金目当てっていうか、金もらってるじゃないですか、全国連合会は。で、あと、これもね、いや、僕言おうかどうか迷ったけども、あの、大東市ブラックしたでしょあの時に僕、全国連合会の話聞いたんですよ。で、ちょっと確証がなかったから、あえて言わなかったんだけども、あの、あの、あたりにね、 その同和住宅があって、そこの駐車場の収益をなんかもらってるらしいじゃないですか、そこの全国連の支部長が。いや、確証がなかったから言わなかったけども、なんか最近なんかね、だんだんとその証拠が集まってきたっていうかね、いや、これ、ほぼ本当の話だなっていうふうにね、思、思ってきたので言うんですけども、だから、あの、解放同盟全国連合会の、あの、野崎、 えー、大東市の、あそこの支部がやってることどうなのかなって。アスカ会とか、あと、伊賀市で松岡さんなんかやってたことと同じことやってるんじゃないですかっていうことをね、聞きたいですね。だから真正面から答えるべきは、解放同盟全国連合会じゃないですか。金目当てだろうも何も、金儲けしてるんですからね。その、同和ということを理由に、全国連さんが。 ということで、えー、3月15日までに回答を要求する。まあ、書面でも回答しておきますので、えー、ぜひご覧いただければいいかと思います。で、まあ、公開質問なんだから私の回答も載せたらいいんじゃないかと思いますよ、ウェブに。ということで、えー、今回の啓発動画でした。